小木うちです。今日お話しする内容は会議、つまり疑うということについてお話したいと思います。皆さんも日常の中でいろいろなものを疑っていると思うんですね。で、疑うというのはとても重要なことです。自分が騙されないようにするためには、人は成長の過程の中で相手を疑う、何かを疑うということを学んでいくことになるんですね。で、この疑うということなんですけれども、この疑い方にも作法であるとかやり方というものがあって、人は成長する過程の中で全面的な会議、 から、えー、条件付きの会議の方を獲得をしていくということが分かってるんですね全面的な会議というのは全面的な信頼とある種逆にあるもので全体的にその対象というものを疑うというようなことです例えば皆さんあの株 に対してどういった印象を持ってますか株式。なんとなく怪しいとか、負けたら失敗しそうとか、応損してしまいそう、怖いっていうような、そういったイメージを持っている方、多いと思うんですね。これがある意味、株式市場に対する全面的な会議の状況だと思ってください。でも、例えば、株式市場とか、資本主義とか、経営とか、金融について学んでくると、この銘柄は危ないとか、こういった買い方は危ないというような仕方で、全面的な会議ではなくて、条件付きの会議の方に進んでいくということになるわけですね。人は例えば、 子供の頃、知らない人は疑いましょう。でも家族のことは信頼しましょうっていうような、全面的な信頼と全面的な会議の振り分けというものが 行わわれるわけですそれが進んでいくと、でも先生は信用していいよな。あ、でも先生は信用していいけども、この先生はいじめを見て見ぬふりするから信用しない。この先生は、えー、人をエコひいきするから信用しないみたいな条件付きの会議というものをだ ん, だんだんだんだんと学んでいくということになるわけですねで。このように条件付き会議の作法を学ぶことによって、私たちは騙されないことを選ぶと同時に、えー、損しないことを選ぶと。つまり得することを選ぶということも、えー、考えていくことが でできるるようになるわけです全てを疑っていれば当然自分に利益をもたらしてくれる対象をも退くてしまうということになりますよね。だから条件付き会議というのはとても重要になるわけなんです。ところが この条件付き会議というものを戦略的に行えないという人も出てきます。こうしたような人たちのことをシニシスト、霊障主義というふうに表現しますね。シニシズムというものは一般的に人の行動というものを損得感情に基づいたものだというふうに一元的に理解をして、そのもで をを評価ししがちな人のことを指します例えば、メディアの報道などについて、メディアというのは信用できない。メディアというのは、どうせフェイクニュースを流すことによって、自分たちの利益のことしか考えてない連中だ。というふうに評価するわけですね。そのような評価というのは、まさに支持制度の論法です。あるいは政治を評価する際にも、政治家というのは結局嘘ばかりで、言ったことをやるような人はいない。国民のことを考えている政治家なんていない。あくまで自分たちの当選のことだけを考えているんだ。 このようにシニシヒストは考えるわけです。うん ところが、メディアについて詳しく知り出すと、このメディアは疑問だけれども、このメディアのこの記者さんはいい記事書いてるよね、とか、この作者の方はいいリポルタージュを書いてるというような、条件付きの会議と条件付きの信頼というものを手に入れていくわけですね。政治家においても同じです。この政党は言ったことを破るかもしれないけれども、その政党は信頼できるであるとか、この政党全体はちょっと問題があるけれども、でもこの議員さんは何とか踏ん張っているとか、この議員はそんなに信用してないけれども、 この問題における質問だけは妥当であるというような仕方で、条件付けて相手を評価するということができるようになるんですね。うん、シニシスト、つまり霊笑するタイミングというのは、特定の対象に対して個別の見極めというのはできないから、 とにかく騙されないようにするために相手をまるっと否定をするというような態度と結びつくわけです。で、こういったようなその条件付きの会議というのができない人ほど全体的な否定、えー、死に沈む的な判断というものを行いがちだということがわかっているわけですね。 とすると、私たちはいろんな分野での条件付きの信頼と条件付きの会議というものを学習していくことが重要になってくる。学習できてない分野とか苦手な分野に関しては、私たちはとにかく任せたとか、とにかく全部信用しないっていう大雑把な判断をしがちですよね。そうした判断の裏側には、やはりその会議、疑いに対する態度の違いや得意分野の違いが現れがちであると。 でもそういったようなその全面的な会議というものをいろんな分野にしてしまうと例えばメディアを信用しない政治を信用しないというような仕方でいろんな世の中の物事というものを学ぶ機会をどんどん失ってしまうということにもつながるわけです皆さんはどんな分野では全面的な会議を行いがちでどんな分野では条件付きの会議を行いがちなのか自分の得意分野不得意分野を知りながらその疑い方がそもそも妥当なのかどうかということもぜひ一度考えてみてください